お前さん、久しぶりだね。もうね、どうもね。俺はロカスとかずっと安いじゃったからね。ね、うん、すごい久しぶりだよ。ほんとだ<笑>はい、ね。今日も、三人の人に聞かれたのかな。<笑>小林さんと、あ、合ってるって言うから。<笑>すいません、これ。あのだっつって あれ片付けまでだと何日までなの。うーんとね。三十三十一、一日二日三日、五 日,、うん、日間に道路使用しよう、今日はとって。やってるね。はいはいうんうん、<笑>大変暑かったけど、やっぱり好きだからね。<笑>そういう人の集まりだから、ね、<笑>しょうがないんだよね、うん。<笑>まあ暑かったでしょう。 うん。あ、そうあ こ, こも行くの、うんう うんそう足しても、ま、負ける。 出汁うん、あもうんだよねあ茎大きいよ、ねうん、最近ねあんまり知らないのに買ったのが結構、うんうん、そう。 わしの宮神社もさ夢になっちゃっているやそうだ ね, ね、うん、今今のところ大井さん大丈夫の体調は今ね少し医者で止められてんだよねあ熱打、うん、ち休めって言われてるの もちょっと言ったんだけど、うん、でもストレス食まっちゃうのよ、うん、休んじゃうと、うん、ずっとそっかでもね今物が食べれるようになったの、うん、6月なんか全く食べられなくなっちゃってさご、うん、飯を、うん、それでも酒を飲んでたんでダダメで医者が言ったでしょ、うん 言えば判定されるだねねー<笑>うん、一がこってうか い, いやダメじゃないんだけどやっぱりね水飲めつんでね。う お母さんはなんでもないんでしょうが。うーん、横断出た。<笑>はあ、祭り前。そう。で、うんうんうん、半月は先にやっぱりや、やめてた。た。そうだね。うん、はいはい、うん。そう、急性だって。ああ、じゃあ、少し、あの、や、やめれば戻るから。うん。本当歩くとんだよね。そうそうそう。はいうん、ね、うん、でも、薬ね医、医者くれなかったよ。あの、じゃあ、そんなに。 終わただこれさあそっちでいいですかいいよねあ はい、どうぞああ、ありますよ<笑>じゃいくらか、控えて飲んでるの<笑>でも、飲まずにはいらないよね。あの、飲めるんだったら、ね、そうんね んう二か二か月ぶらぐらいかなマスターのラーメンそうですよそうだよね。本、う、当、ん、そうですよ。共同さんとか来てく れ, くれ来てるんですよ。今日も来たし。あ本当に？うんあのなんだ。 日に週に週に来ると二回。うん。うん、あ, あよかった。うん、あのあと何でしたっけあの、うんうん、西洗い。うん。あの人も毎週。うん。うん、今日も家族連れで五人で今日来て。うん、あ本当によかったよかったよかった。みんなに招待来てくれてんの。うん。うん。うん、ったありがたいよね。 が出て小林さんとこんところ連絡取ってんのねって言われちゃってさ、うん、いやこういうわけでつってまあ俺が調子悪いっていうのはもう知ってんだけどねうん、うん、う共同さんなんかもみ、うんな、うんねうん、わざわざね新宿周りでさ、うんね、電車でね、うん、おぼうは仕事はあのね日曜日からあの日六日ぐらい出せな か, るかと思ったもんこの、うんうん、あとはもう大丈夫だと思うので、うんで。<笑> まままあ人人いいいい、いななよねねねね、っっかか<笑><笑>こっちに帰ってくる人もいるもんだけど逆はい、おかえりなさい売りたた、わわしし、はいはい、醤油いつもありがとう。 でおん、ん。ままた前に来ますね。ね。明日日で、うん、で、しょう明とっはい、ごちそうさまでした。あと